はい、りさとオーストエッチファーブのポニタンですはい、えー、日曜日の朝ですけれども、えー、小松菜をあげました小松菜と餌やり中ですね小松菜餌やり水やり中ですはい少しの間ですけど水やり餌やり小松菜やりの風景をね お届けできればと思います。はい、おま達が食べてくれてますね。え、はい、口に詰まっちゃってるのかな。はい、器用にパンパクと。食べてらっしゃいますけれども。はい。あ、ちょっとカメラ向けられると、あれかな。気になっちゃう感じか。 はいはい美味しそうですねおはようございますこんなカメラ向けないとちょっと緊張したのかなはいパクパクパクはいここの子はねちょっとね ークリーンが近寄ってくると何かしんないけど檻にめっちゃグイグイ寄ってきますなんでなんでしょうねはい、えー、まだ赤くなってないのでそんなに発情をしきってないと思うんですけどはい首が長い水水 いい落ちてる小牧菜食べなさいこれなんだ踊ろうとしてんのかな<笑>あんなんですよねやばい喧嘩が始まりそうだやめろ喧嘩しないで はいおはようございます今日もいい天気だねチブはどう小松菜を食べてる子小松菜ね死に食べてることそうじゃない子もいますねはいはいお残しは許しまへんでちゃんと小松菜食べてね いいですね。いい食べっぷり。はいはいはい。あ、上手に食べられないのかな。あ。パク子ちゃんは今日も。ご機嫌ですね。いいですね、可愛いです、ね。 パクパクパクパク。なんでしょうね、飼育員が来ると。嬉しさのあまりパクパクしちゃうような気がします。はい、パクパクパクパク。羽をバタつかしてね、とても。可愛い子ですね。 食べてる食べれるかなうまく食べれるかなお壁を使っておナイスナイスちょっと頭使いますね今で、ね、この子いい食べっぷりだかきましで汚れを取っていく 人間でいう歯磨きみたいなことをやってる感じがしますねはい こ, ばこんな感じで、えー、朝の水やり餌やり小松菜やりでした皆さん美とオーストリーチファームこれからもよろしくお願いしますバイバイ